今日はカリザベゴムさんのおお宅にお邪魔していますカリザさんは2006年に来日大学院に通いながら学習支援活動などにも携わっています今回作っていただく料理はカリザさんのルーツでもあるロヒンギャのフォロタインドやバングラデシュではパラッタとも呼ばれていますシンプルですが奥の深いサクサクもっちりのフォロタを早速作っていただきましょう 1キロ近くありますね。普通800グラムぐらいやる。こんなぐらいでそんなに最初から力入れず、あのただ指で指を動 か, 動かすだけ。で、ここのポイントはやっぱりあのバーって水一気に入れないで、こんな少しずつ入れ入れてこね、まあ、ていく。でそしてあの すごく強くこれてしまうと硬くなっちゃう生地が。なので、あんまり力を入れない。このぐらいの硬さ、そ柔らかさ、それだけ覚えればいい。これはもう下<笑>私の木。い、え、い、ー、高いんで、えー、サラダブラと足してやります。 このぐらいとリブン、みんなあの、ちゃんとあ包丁で切っていると思う私そどんな雑手でやっちゃうんなんでも。<笑> 朝ごはんあのチャイとトラタあの砂糖であのこうやって巻いてそしてチャイにダンクしながら食べていましたし そ,、ね、<笑>それをまた少し開いて焼くだけそうするとあの畳んだことでビア 飲んでくださいね。暑い。はいはい。はい大丈夫ですよ。あもす ぐ, もす、ねのぐの。重ねたものをまた伸ばしてるからあの畳んだ分のレイヤーが中に出てきますね。そうそうそうそうそうそうそう。うん？そ う, いうことか。これをちょっと形整えて。 座っちゃってるのお腹もめっちゃ空いてるでしょう<笑>。カレーやシチューなどの他にも蜂蜜をかけたり、チャーイに浸したり、ぜひ皆さんもお好みの食べ方は探してみてください。カリザさんのお父さんはミャンマーの出身です。民主化運動に参加したことで、政府による弾圧、迫害の危機が迫り、隣国バングラデシュへと避難しました。 ロヒンギの人々は数十年間にわたり、多くの人々が住む場所を追われ。また、命を奪われてきました。混乱の続いているミャンマーでは、今も多くの市民の人権が踏みにじられています。同じ世界に生きる一人として、そうした問題を知り、声を上げていく必要があるでしょう。ご視聴ありがとうございました。